な往生際の悪いやつじゃな。 それが僕の美学さわしを動かすのはあまり強い言葉を使う今の私はただの。